とシフトレバーが右、ウインカーが左でハザード消して、と、免許証をかざすだけで、1時間1200円でベンツが借りられる。カーシェアサービスのエニカで遊んでいきましょう。というわけでコンパクト SUV の GLA クラスです。2017年式って書かれてるんだけど、内装ってこんなもんなのか 初見に不親切なワイパー兼ウインカースティックは先端のつまみを回して切り替えますシフトは右でウインカーと間違える危ない位置にあります駐車場から出る時に間違えてニュートラルに入れるやつな電動シートは電動のコントロールだけど正直使いづらいと思うんだよね普通に右下じゃダメなの電光型はボタンですらなくなったらしくってより使いづらさが増したらしいな電動パーキングブレーキに鍵はプッシュスタートじゃなくて差して回さなきゃいけないタイプ 中央はハザードに、アイドリングストップストップボタン、パーキングソナー、坂下りモードこと DSR、シートヒーター、ドライブモード変更ボタン、ベンツなのにブランクボタン、謎のボタン、そして、なくなって正解な、プラスチッキーで、誰も使わなさそうな電話パッド、エアコン操作は物理だけど、なんか奥まったところにあって、使いづらかった印象、温度調整ダイヤルは、 プラスチックな安い作りという感じで、やっぱりこの年代のベンツ、内装がな。ここ開けるとシガーソケットなんだけど、なぜか配注入ってるよ。配注は臭。86借りた時はミラーあったよな。カップホルダーの中央は、なぜか取り外せます。紫のランプがついてるけど、なんというか、ベンツが内装を徹底的に作り込む方向に進化したのは、素晴らしいと思いましたね。正直この内装じゃ。 高級車だとはいまいち思えないしな。こことか同年代の松田車いかだろ鍵のメッキは傷だらけ。もうちょっと頑丈に作って。素材もプラスチックだし、新しいのとは悲しくなるほど違うぜ。乗った後に気づいたけど、上のサンルーフ開けられたんですね。さあ東京タワーを正面に見ながら。 芝公園インターまで向かっているわけですがさすが SUV タイプというだけあってストロークがある分乗り心地もいいですねおまけに視点が高くて車体も小さめなのでヤリスクロスの時同様とても運転がしやすいですこの年代のベンツ高級感としては弱いけどかっチり感がありますよね GLA220 新車価格450万円だったそうだがうーむ、そこまでの価値があるのか これ200万円くらいブランド料だろ安い価格帯の高級会社ってなんというか 相対的に損ですよね。エントリーといえば聞こえはいいけど、上位者と比べて明らかにケチられてるのがわかるし、その割に同格の国産と比べてバカ高いし。まあその、後でレポートしますが、コンパクト SUV である割には、かなり車体性能は高いです。中古が150万円くらいで拾えるなら、今、2023年に買う車としても、私はありなんじゃないかなと思います。一番値段と信頼性のバランスがいい。 3万キロ台後半の中古車の価格が大体それくらいだ古いとはいえベンツを味わえるので乗りやすいサイズ感と合わせて気になってるなら私はありだと思いますよあれ首都高は左ですか道がわからないんだよなぁ画面が小さい割に色がごちゃついているのでカーナビは大変見づらいですここで右ミラーに注目 ブラインドスポットモニターがついていますね。視覚や視認性の弱点はあまりないが、自己リスクが一つなくせるのはありがたいな。ちなみにメーター内部のエラー分みたいなやつ、スマホないよって言ってるだけですね。カーシェア車といえば、メンテナンス時期を過ぎていますっていう表示が定番だよな。メンテナンス、括弧5000キロごとのオイル交換と。 タイヤの空気圧点検で金払えそんなくだらないレベルだったら別にいいんだが中古で古いのを安く拾うとなるとやはり怖いよなそれにしてもこの GLA クラスも G クラスの時同様ブレーキと比べてアクセルがそこにあるというかそこそこ奥まで踏み込んでいかないと全然発進していかないんですね モードによる違いもあるだろうけど、というわけでこの雨ですが、首都高に乗って、ベンツの SUV を試してみましょうか。GLA220 は、2リッター直四ターボらしい。1200回転から最大トルクの300ニュートンメーターが出る、184馬力のエンジンだそうだ。ょ々出るメーターのこの割り込み表示、邪魔なんですけど、さて、距離があるのであんまり踏まないけど、合流加速です。 特別速かったりトルクフルではないけどほどほどに踏むだけで何も問題なく合流できるよくできたエンジンですなエンジンとしては下から2番目にいいらしい下から 1.6 リッターで122馬力の再開と2リッターで184馬力あるこれと同じ構成で210馬力ある250の方と 381馬力に高められた AMG の4種だふむふむトルクや本体価格を踏まえても一番コスパがいいグレードなんじゃないでしょうかゆったり SUV を味わいたい GLA に特段と高い加速力はいらないしなほどほどに優雅に流せる A クラスとしてのバランスの良さが光っているさっき内装の安っぽさについて苦言を呈したけど夜間に走り出せばベンツの世界が見えてきますね上位者には譲るだろうけど 最低限の車音がやってあって、優雅な車内空間がエントリーなりに作られてます。乗り心地と走行安定性を大きく左右する足についてですが、スピードレンジが高い割には快適といったところ、やはり安定性と高速性能を考えてあるようで、短いストロークで、 コツコツと動かすような味付けになっていますアウディの TT と比べると容用 20% 減という感じが否めないですがほぼ動かないのに揺れだけはしっかり抑える い, いショックですあと何より乗り心地がいいんですよねクラウンクロスオーバーほど良くはないんだけど硬い入力をしっかりと打ち砕いて優雅な波にしてフレームに入れてくるイメージまとめると安定性を損なわない範囲で 快適性もしっかり出してくる本体が高い分乗り心地がいいと素直に言えるような癒いしだメルセデスって足がしっとりと動く b m w やショックの容量が大きいアウディと比べてどうしても乗り心地にゴツゴツしたところが出がちなイメージだったんですがそこはさすが SUV タイプです同じ価格帯の国産車にさすがに負けていないな 内装屋敷この年代でも、写シ真シはいい。この方向性なら正直、EV でいいんじゃないかと思いますね。ちょうどいいところに EQA、新車価格800万円だ。高い。そして SUV の中で気になるのが、ステアリングフィールですね。重量があったり。 重心が高い分、残念なことになりがちですが、GLA はちゃんと作ってあるようです。基本的にはフラットな動きで、低負荷回の旋回からは、SUV であることはあまり感じません。ここでペースアップしていく上で問題があって、ずっと奥の方が赤く点滅していますが、警察がいるんですよね。ルーレット族の取り締まりかまあ、その、一般的なペースで走っている限りはしっかり踏ん張りますので、ベンツの走行性能に、 基本的に不安はないですよ。もともとスポーツとかドライビングよりは、優雅に街乗りすることを想定されてるでしょうから、CX5 みたいに、アホみたいに追い込んでもねえ。SUV の動きって基本的に、重量が一定以上あると終わるんだよな。高重心で崩れて、曲がるのを拒否する。今ブレーキ踏むタイミングを逃しましたな。 い, いや、間に入りましょう。パトカーを抜いていってもいいんですが、この雨の中で乗り物との接続感がいまいちというか、どうしても飛ばす気になれない。あれ車線規制があるのか、さっきからグダグダですね。 ちなみにブレーキについては初期からズドンとくるわけではなく自然なフィールでいい感じです B クラスの時なんかサーキットセットアップのスポーツカーみたいな初期ズドンブレーキだったからなというわけで今の時間にモード切り替えを試してみましょうコンフォートスポートカスタムオフロードエコスロットルレスポンス ステアリング、アイドリングストップ、エアコンが切り替わるらしいな。それ要するに2つってことですよね。なおパワーモードにすると、アクセルカイドに対する加速力が、少しだけ増します。一段低いギアを使ってる印象だな。ステアリングについては、あんまり変わった記憶がないです。多少の峠道や加速くらいなら、わざわざモード切り替えても、何個も通過しながら戻す面倒の方が勝りそう。ここで、ちょっとだけ踏んでみましょうかね。 そこまで早いわけではないというか、これ本当にターボ入ってるんですかね今の段差コッはタイヤがバタついて、暴れ出しそうになりました。というかなんなら、再設置の際に、ちょっと滑ってた気がする。それだけじゃなくて、必要以上にハンドルがインに切れすぎちゃうような、うーん、CX5 の時と同様、アホみたいな負荷をかけるのはダメっぽいです。 どうしてもこのフィーリングのまま速度上げてタイヤに負荷をかけていこうとは思えないんですよねむしろペースは抑えていこうとそう思わされるんですここでカーナビを自宅にセットしましたが徘徊家を指定するステップがあるのクそめんどいんだけどまあこの画面サイズならおとなしく充電機能付きのスマホホルダーを付ければいいと思うぜでもそれをやろうと思ったら丸っこい形状の吹き出し口が邪魔になってしまうんですよね 内装完全の弱点、現行型は完全消滅しているから、そこは考えてあげたいな。それにしても、雨で不安感が出て、一気に攻め込めなくなる車種と、基本的に天候をもろともせず、がっつり追い込んでいける車種、何が分けているんだか。少なくともこの車種においては、段差を超えた際の、タイヤと路面とのグリップバランスの崩壊。 これがボトルネックだな。プリウス PHV のロングホイールベースと TNGA プラットフォームの驚異的な直進性を知っているとね、なんというか、どの車種に乗っても今のプリウスを売って乗り換えたいとは思わないというか、基本的に私の動画シリーズ。 プリウス PHV に勝てるかどうかの勝負になっている一面がある勝ったと言えるのって今のところテスラのモデル3と新型シビックだけだよなトヨタの新旧未来これは良かったけど水素ステーションがなさすぎるし加速力がちょっと足りない視聴者さん勝てそうな車があったらコメント欄で予想を教えてもらえませんか新型シビックのハイブリッドバージョンも東京都内に行けばカーシェアがあるらしい p h v 相手なら、むしろそっちが本命だよな。今コンフォートモードにしましたが、これ、足の硬さというか、減衰力も変わるんですかねなんというか、ほんの少しだけ、段差を超えた後の収束が、穏やかになったように感じなくもないんだが。ボンネットを開けて、サスペンションの付け根の部分を、 確認していればよかったものをそして、インターを降りる距離を、バーの長さで知らせてくれる機能、便利である一方で、あと何十メートルであるのか、整数値で教えてほしいとも思う。さて、正面の左矢印は、朝8時から夜の20時までに限った話です。深夜帯なら普通に右折できます。ちょっとなぎないを見てみるか。見かけが古い割には、設定項目はかなり多いようです。そういえば言ってなかったが、7速 AT らしいな。 D1 って書いてある設定メニューを開くけどコンフォートってなんやねん BMW のコンフォートアクセス的な何かかベルト調整どういうことなんでしょうかナビ内の車両設定を開くと奥からベンツが走ってきますこういうアニメーションいいですよねこの車両データってところステアリング打角が表示されるんだ何に使うのかわからないけどオフロード走行にはあまり関係があるように思えないが というわけで帰ってきたのですが、大変面白い一台でしたね。内装の素材とシステムの古さには弱点を感じましたが、大変コスパのいい、日本でも乗りやすい車だと思います。そういえばサイズを言ってなかったよな。横幅 1805mm、前後に 440mm、最小旋回半径は 5.7m、車重は約 1.6 トンです。車格を踏まえると少し重いが、 この車重は乗り心地と安定性に大きなプラスになっているハイブリッドカーが一般化した今買うには少し燃費が気になりますけどね言うてアイドリングストップはあるし今ハンドル揺さぶったけどそこそこ大きなロールは許容してからその先で抑え込むようなゆったりステアですちょっと優雅な気分を味わいたい5年配の女性にベストマッチだと思うぜ新車のケとそんなに中古が変わらんしなベンツというだけで過剰に反応せず 価値を踏まえれば誤差程度の本体価格差の中で自分がいいと思ったものを選ぶカーライフを楽しみたいならとりあえずインターネットはシャットアウトした方がいいですねインスタグラム飼ってる犬の写真を投稿してる人フォローして外さない説というわけで地獄の車庫入れです道路幅が狭くて出す時も苦労したのよね地味に急勾配になっているということで 大変憂鬱な気分ですが、なんとかやるしかない。バックビューモニターは画角連動で助かるぜ。ちょっと角度が合わない感じあるが。前後に短いと、こういう時楽なんですよね。とりあえず入ってから、横移動でマスに収める作戦でいこうか。そしてここで、クリーピング時に、アクセルを踏んでも全然前に出ない弱点が出る。まあ出すぎる方が怖いかもな。そういえば小ネタなのですが、フェラーリの430ってシングルクラッチじゃんあれさ。 バック駐車時のアクセル街道見すると、すぐクラッチがダメになるらしいですよ。は特にこういう勾配を、バックで登っていくような場面だと、本当に状況が悪いと、一発で死ぬこともあるとか、アクセルをじわじわ踏んでるのに、全然前に出ないのず。視点が高く、物理的にも小さめなんだが、どうしても大きく感じちゃうな。踏み間違いリスクを考えるなら、これくらいのだるさが一番なのでしょうが、 これはこれで例えばさ、車が来ている道路を封鎖するような形でバックしないと入れられないような家そこに止めるとき、動き出しが遅れて危ないんじゃないかなー。まあまあ。 G クラスの時同様、初見だからと惑っているだけで、物理的には小さいんだし、すぐ慣れるさ。ちなみに、リア側にもソナーもどきがあります。バーの本数と距離を把握していれば、スムーズに行けそうですね。視覚的には絶望的に窮屈でしたが、落ち着いていったおかげで、なんとかなりましたわ。この GLA クラス、どういう人が買って乗るのかきっちり考えて、外さずに出してきたような、的確なものづくりだぜ。さっき言った、 ちょっと優雅な車にコスパよく乗りたい。郊外在住で生活に車必須の、ボを抑えて節約してる。だいたい40代以上の女性。本当にこのイメージが合うんですよねー。あまり言ってなかったけどシートもふかふかで、これが欲しい方なら、買っても損も後悔もしないと思います。変なシフトショックも、足のゴツゴツも、初期ガッツンブレーキもないしな。というわけで免許証タップですぐベンツに乗れる絵にか、おすすめです。概要欄にリンク貼っときます。 2500円分つまり首都高1周を2台分ただのポイント付きだぜ。スマホでリンクを開いてくれよな。はい、ありがとうございました。